いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだいいなわかったわあの時のあれね一味がアラバスタに上陸する直前のことゴーイングメリー号に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 アッハッハッハッハ諦めの悪いヤツらあの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ数が多いな<笑>こいつは苦労しそうだよね鬼っ やめてください 行為を開始してください ーーかー助かったぜ。<ス> 今までがうまく逃げられてきましたここで必ず捕らえます今は悪女にかまってる場合じゃねえって、ね、もうここに用意ない<音声>ミスターゼル、行きましょうそうだなクソどもを見下すのも飽きてきたところこの手で このまままじゃ、ま、た逃げられるこんな状況じゃなければ喜ぶとりになるのにルビンさんたちは戦いを止めようとしているよお願いだから協力してこの戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ そんなそ、うん、全体目標をバロックワークスに変更して・・・うん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社長命令始末させてもらうぞ<笑>みんな死になさーい厄介そうな奴が来たじゃねえか俺が相手する仕方ねえもう片方は俺が引き受けた<笑>スターン引き急登 アッシ ュ, アッシ ュ, アッシュずいぶんおかしな体を持てるか俺はスパスパの魅力と全身刃物に。のだ打撃斬撃は効かずなるほど俺がお前に勝ったら俺は鉄でも切れるおだそりやるで 貴様。うん 刀に意志が伝われるあとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ刀一ナ一俺の技を受け切れるとは思えねえ いいんだもう受けねえ覚悟はいか上等一等に居合そ死そんアそんトミックスパー ト, タート礼を言うオトはまだまだ強くなれる。 海の一流コックス三刀流この国に手を出すな敵はまだまだいる早く片付けるぞサン 追いし詰め こはが守 る, ここアシが守るスこんな変なななんんて冗談じゃないよこんなふざけた野郎にここまで手こずるとはわかったわよ。 どりゃ あきれたぜまだ息があんのかあんたの勝ちよ殺しなさいどうせアチシは組織に消される運命何をグズグズしてんのよさっさととどめよいい勝負だったもうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ ライバルとの友情の証あちし、あちし泣けないじゃあなあ、とどめは刺すのかよマジおしっからマジ前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ これ以上の防御は許しません。 でも無駄だどうせこの人は4時半に引き飛んじまうお前ら見てえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよこのあの男ならやってもおかしくない砲撃しよう攻して砲撃を止めなきゃ砲撃するなら高い位置からのはずだ 高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サウナでいれい。念に年を。 言う通り今すぐ砲撃手の場所を教えろ<笑><笑><笑>ここから見える建物の中じゃねえかとあの男もしかして砲撃手じゃない砲<笑><笑><笑><笑><笑>撃手はどこにいるの答えて 一番高い建物の上だって聞いたぞおい怪しい奴がいたぞこっちだっっっっっ手間かけさせてんじゃねえ攻撃者はどうだ交代を受けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと うん・お、う、い、んうん、んんしいぞ・ょ<タッ>っと攻撃士の場所教えなさいよ・チッ貴様らだって何度も目にしてるそういう場所だよ・・<タッ> ん攻撃されたあなた達も死ぬのよ場所を教えて階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ<笑> 何であんだ早く攻撃チの場所を教えてくれよサマラって何ンも目にしてるチューリう場所だよスタートスタートスタートスタートスタ 知ってのはどこにいるい一番高い建物の上だって聞いたぞわ<音声><音声>分かったあそこ以外考えられない何度も見ていたはずなのにオーテンだった攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ そそろそろ戻らないとまずそうです。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 一言も出てこなかった<笑>そうか残念だお前は優秀なパートナーだったがここで殺すとしよう<笑>フォーネグリフのある場所へお前を連れていけば兵器の情報は俺に譲る。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 あの奥、ワニっぽいな。